図書館と友達鎌倉というのは図書館の応援団です通称「ととも」と呼ばれています自分たちの町の図書館がどういう風になったらいいなと考えてみたり図書館ってどういう存在なんだろうってちょっと勉強してみたり時代につれて図書館の在り方も変わってきますからそんなことで講師の方に学習会したりそんなことをやっていますそしてこの今日のような催しを通してそしてたくさんの方たちに 図書館のことを一緒に考えてくださったら嬉しいななんてお話をしたりもしますですが今日のごしは私がフーズムさんたちの演奏を聞きたいという一心で企画して実現に至りました<笑>フーズムさんですがこの歌の活動の一環で絵本のやり方ともされるそれも図書館で演奏されたことがあるというのを知ったのが およそ2年ほど前のことですそうすると図書館でと言われたらもう一言事とは思えなくていつの日か自分のところでもやっていただきたいと思うようになりましたさ皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです今日最後までどうぞゆっくりお楽しみください ハリエットの道ある夏の夜ハリエットは空を見上げ神に話しかけた「主よ私はあなたの子供です」でも私は人間のご主人の持ち物で ロバのようにこきわれていますそのご主人は今私を鎖につないで南部の農場に売ろうとしています家族とはもう二度と会えなくなるでしょう神はよタかの声で語られた Over my head パリエットはキラキラ輝く北極星を見上げた私は心を決めました明日逃げ出すことにします 神がハリエットを夜の毛布でくるむ小屋に戻ったハリエットは夫の傍らで最後の夜を過ごした次の日ハリエットは自分の計画を誰にも話さなかった 斧で巻き終わりながらハリエットは大きく息をついてつぶやいた「主よ私はあなたについていきます」「神はそよ風になってささやかれた」「どこまでもずっとお前を見守っていよう」 ハリエットの体を毛布で覆う「馬車はガタゴと進む」「ハリエットは不安になった」「この馬車は牢屋に向かっているのかもしれない」スイー「スいま 奴隷たちがハリエットを称えるとハリエットは言うのだった私ではなく主の御業です私は主が導いてくださることをいつも信じていただけなのです